いいよ。 楽しもうやきるちゃっし Vaan. Noin. Olisi ehkä vähän helpompi. Säsugaa! Aikamoinen kirittäjä, tai siis tästähän, tästä tyypistä pohditaan, että onko se ton niinkun hullun ulkokuori, niin onko se vaan näyteltyä. Kun Jakutsan ollas sillä lailla lopussa, niin periaatteessa jo annetaan syytä, miksi se sekois, mutta kun se on ollut niinkun tosi stoalainen tosi pitkään, et jos sillä on mielenterveyden ongelmia, niin ne on nimenomaan sitä Jakutsan kidutuksesta lähtenyt alussa. Mätä näh! かんジュニアのすね<音><音> お前たしさらによくらしいマッくよ俺が無所に入ったの知ってたのか俺もんかいっきりと言えたそりゃ当時この町にいたやつらは全員知ってますよど島のリが親殺したってね一時はその噂で持ちきりでしたよそうだったか。ところで田村のやつはどこに行っちまったんだいや田村さんなら5年前に お亡くなりになりましたよ、okay. ええ、ママおやまもとの田村さん10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって死者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してましたまあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですがちょっと田村さんは普通じゃなかったですねそれで5年前 突然、田村さんが町から消えたんです。ベルったば。そして一週間後、海さんコンクリート詰めにされた痛いが上がった。もるは。多分知りすぎたんでしょう。こっから話しはその先へ行った。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで、恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。 今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけですで桐生さん何か情報が欲しいんじゃないですかセレナってまだあるのかセレナですかありますよ10年前と変わらない場所にねでも今日は営業してませんねママのレーナはまだいるのか えご健在ですよ今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですがいい店ですね最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですねそういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで明日は営業するのかもしれません時間があったら行ってみたらどうですか他に聞きたいことはありますか ススターダストああ天下一通りのホストクラブのことですよホストクラブええ10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかねそうなんだよはあ桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ 行けばすぐにわかります他に聞きたいことはありますか中道通りで何かあったのかあああの騒ぎですか正確な情報はわかりませんが登場会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいですいっぱいあるんだわ、ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね ぶっちゃけ、10年前の事件を思い出しますよ。ど島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだいや、まだそこまでは。でも話によりは内部構想なんじゃないかって言われてますよ。まあ、キリュウさんがいなくなってからの登場会は色々もめてましたからね。他に聞きたいことはありますか いどこに行くのしで おめえ何してんだ店に何か用があるんですかねオーナーのカズキに用があるんだな あ, あんたどこの組のやつだあ島の組だろ俺らは誰の世話にもならねえんだよ何の話だ俺はカズキを探してるだけだどの組の人間でもない叫んなよ俺一目見ればわかんだ どこどう見たって極童マンだろうがてめえ何企んであがるカズキさんに何しよってんだおいおい別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだやめんなよこれヤクザっていや何でも片付くと思ってんじゃねえぞこの街でもなヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも カズキさんはそうやってのし上がったてめえらヤクザにカズキさんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって人の話聞かないやつだなうるさい俺はこの店命がけで守るんだないや、えー、くっそーユーヤ何やってんだお前すいません。 どさん、こ の, ヤクザ道島のキリュウさんですかええ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ仲へ、仲いい。<音楽> 私, 私のセいを出してくでの本当に、おびすればいか。気にしないでくれ。それよりお前風間のおやさんとは、どんな関係なんだ、ええ、や、外してくれるか。はい。 風間さんにはこの店開いた時から世話になってます見かじめも取らず商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです<笑>今この店があるのもあの人のおかげですそんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです大事な人を迎えたいからこの店を使わせて欲しいってなんか組の方には秘密ということでそうだったのかそれで 江さんは先ほど連絡したんですが例の会長の件で身動きが取れないと会長の件何があったのかええ登場会三代目セラー会長が殺されたんです<音声>何<音声>昨日の深夜のことです犯人はまだわからないんですがニュースでもさっき何が起きてるんだ赤かるぞ ですが、道島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ登場会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです、うん。道島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力に。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。オレ、オーナー田山会。 シマアポ。島の組のチュです。ここア俺たちにマカセティラテンメラ。コレワコーワ。y o u e お u o n a s a n o d さんの s h i d e s k a y の方ですねまあね うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけどそこのお兄ちゃんが「帰れ!」なんか言うもんやからやめろ見かじめ背びりに来たんだろいいや今日は飲みに来ただけやから嘘だ酒飲ませろって言うとるだけやろがすみません大事な客人が来てるんです今日のところはこれで。 まい、あ、ったら、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。さん何やってんすか俺は、やっぱり納得できません。そんなクソみたいな連中に金払うなんて。ユウヤ。クソやとおい、こらガキ。今の知らなこと、クソユウたんが。言葉が足らなかったぜ。クソイイカだ。なめんなクソガキ。ユウヤ。あ、キリオ。 やお前は Kazuki, やってやつの言ううややったつのとりだせんない。よはいいふざけととんんのかおお前らしごぶつぜなき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 何やってんだこんなところで島の組の縄張りじゃねえだろねえか次はねえぞ本当にお久しぶりですああ出世したようだなシンジ出世っていうかキリュウさんさっきの続きなんですか をを裏切っって内部を割った人、ええ、山さんなんですすすさんんんののののの代目ン本部長寺田をバックにはははずっと独立の散弾してたんでで兄ああ兄貴貴俺は今山組の射程頭なんですど う, いうことなんだ兄貴 もう目のもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから、風間のおやっさんは心配して、組の様子を見張るために、俺を西木山組に送ったんです。シンジおやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が、おっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。 何の話だ登場会の金庫から100億。抜かれていたそうなんです。はは。緊急幹部会でその話が出た直後に、三代目が殺されました。おやさん。らら明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか、行く気ですかでも、また島の組の連中に見つかったら。はずき。え<笑>言うだけ無駄なんだ。こういう時のこの人は。 10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカいえ、俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか兄貴から手出さなくても、喧嘩売られたりしてたんじゃないですか最初のうちはな。だが。 挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまったおかげで模範衆になり10年で仮出所だあの喧嘩っぽやかった兄貴が10年間喧嘩ゼロとはまそんなところも兄貴らしいですね全然おかわりなくて安心しましたよ変わってないかうんあれどうかしました 実際ここに来る前、ある男から、俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな、スティアマーズしてすげえ。バザノトレオ、ジキャいスティータトたォーそうです。かイ、マイマティアタンダーズィワン、パレンピューセメたーズ、ルたキッタティセペレセユネマイミタニ。<音楽><音楽><音楽> それで葬儀会場の件ですが登場会の連中が大勢いますから兄貴の正体がバレるとまずいことになります正直何が起こるかわからないですからできるだけの準備はしておいた方がいいですよもう準備はできましたかそうですかでは準備ができたらまたおお ねえよ、ちょっと。 Saatiin vähän kipurahaa. もう準備はできましたわかりましたじゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう ei... 本当ですか何驚いてんだお前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろうでも まさか俺が、自分の組を持てるなんて…とはいえいきなり組持てって言っても、手駒がいねえだろううちから腕利きのやつを何人か出すからそいつらうまく作るしのぎについて勉強しろ柏木さん…ありがとうございます出ないかもね、うれんの人例なら、風間の親父に言えこれはもともと 親父が言い出したことなんだからな。親さんが親エそれだけお前には期待してるってことだ。それにキリュのこともあるル、hey? キリューが釣れればロボスのあとにこいつかがシャバに出てくる日が来る 帝裁上波紋ということになっちゃいるが絶縁じゃねえ復帰の目もあるだろうだが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん<笑>だからお前がキリュウの受け皿になってやれのがが俺そうだ 戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいないお前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれはい俺桐生のためにも頑張ります アーティアピタオーケストラジオネジー、すみません。それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それで、それそれで、そい、で、それで、それそれで、それで、それで、それそれかそれで、それで、それで、そ なあ、キリは、相変わらずゴッツいやヤタンカか。Javan、な、ええ、あ、なあ、なあ。えそれはもう、そうか、そうか。ご労やったの、ちょっと手出してみや。ええ、<笑>ごきあサガイド。えバーンスト。y で、イルシタルは。 いいですかニキ、これが東場会本部の見取り図です。この本部施設の中にカザマの親さんが建物の裏口は比較的手薄です。下手に兵を越えたりすれば、帰って怪しまれますから正面から長問客に曲げれ込んでいきましょう。正門から入ったら、突き当たりまでまっすぐそこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄ニを待ちます。 Hän ky kylmästi vain pluffilla sisään. 先はもうしょうがなければ立ち入り禁止だ本日はお忙しいこちらに名前を書くの。 これでいいか。はい。いれ だ, れだとえ、めえ、もしかして堂島の親父殺して無所行ってた桐生か。いや、別人だ。だよな。親殺しの桐生がこんなところに来たら、殺されるのがオチだからな。 あいつもそんなにバカじゃねえか。まもなく国別式が始まるので、会場内でお待ちください。ああ、い<笑>や、葬儀のバイトでここに来てるんですが、もしどっかに落とし、あれがないと裏口に入れないんですよ。確か外の受付の近くで落としたみたいなんだけどな。セレビッタ キャスター、そう。あ、それ私がなくしたモーション。見つけてくれたんですね。ありがとうございま。はい、パウル。しかし、マネージャー。モーションは探し出したじゃないですか。 そういう問題じゃないんだよ。あれほどあのモショは大事だと言っただろう、君。しかも似たようなミスを今まで何度もしているじゃないか。あそうですか。わかりましたよ。こんな仕事こっちからやめてやりますよ。あえっと、バカだ。 さっき喪章を探してくれた人ですねありがとうござい何やら上司と揉めていたようだが<笑>見てたんですか実は喪章をなくしたことがバレちゃいまして減給とか処分されそうだったんでこっちからやめちゃいましたそうかもともとこの仕事私に向いてませんでしたし あのマネージャー、ムカつくやつだし、ちょうどよかったですよ。せっかく探してもらったもしょうですけど、さっきゴミ箱に捨てちゃいました。もう私には関係ないですから。じゃあ私はこれで帰ります。あーねっとす ちょっと顔を貸してもらおうかい関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに錦山さんはずっと独立の散段してたんです近江連合 どう々とあのうじまのきりゅなぜおみ連合が俺をたのまれたんや。あんたのもときょうだいに。錦山の組長さんから写真の男をつかまろってな。にしきかみれんきいとした。Uh -huh. <音声><音声> などうじまのりゅうてもくるのてどけい ヒタ<音楽>ーめ。実は今ここに来る前に襲われた。え。大江連合の奴にだ。どうも錦が支持しているらしい。まさかだって。錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。わかったな。はい、とにかく風間のおやっさんのところへ。<音楽><音楽><音楽> は行きましょう葬式って言ってもみんな心の中じゃ何考えてるか何せ登場界の三代目が死んだんです跡目が誰になるのか殺したのは誰かどいつもこいつも腹の探り合いですよそれに セラ会長は若くして三代目を継いだんで、妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には、生成した顔の奴もいますよ。そういえば、最近は葬式あげるのも一苦労だって、上の人間が愚痴ってました。兄貴が勤めに行ってる十年間で、法律が厳しくなったんですよ。おかげで、仇との付き合いも難しくなって、今時、 組装なんてどこの葬儀屋もビビって受けたがりませんまあそんなご時世でこれだけでかい葬式あげられるってのはまだまだ登場界の力が衰えてないって証拠ですけどね兄貴到着しましたおやすさんはそれにしても浮かずでしたまさか錦のおじきが兄貴が来るのを見抜いてるとは早く風間のおやすさんがいるところに行きましょう アニキが潜り込んでるのが知れ渡ったら大事になります。ーマス。セイこの部屋でしばらくお待ちください。今、カザマのおやさんを呼んできます。 ズマおやさん10年だ俺はお前に何もしてやれなかった全部俺がやったことですおやさんは何も変わらねえなお前だけはおやさん何があったんすか登場会はそれに錦は あったのかあいつにいえ、yeah. あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ妹にお前ユミをなくしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった俺はあいつが鬼 に, になるのを止めてやれなかったんだんー täysin v ä ä おやさよっとおしもうひつお前に伝えなきゃならんことがあるユミのことだ よく踏め、それなんで、Yumiwa。おやごちゃんぼちかの <notified>。 何考えとんじゃ、島の、おおお前ら、絶対に生きて返すんやないでいい。ああ ああ、で<音>も<楽>、あ、ah, あ、で<音>も<楽>。 Pohjalaiset hauteja sit täst tänne Seleitsi ulos Laitakäs sit taloo Niin siel on muuta ku miljoona ja kutsa Toinen on ihan hyvä hoitella pois, koska... ...kun katana tekee ikävästi vaurioon. Taas miljoona tyyppiä pitää hakata, että pääsee tota uvas. Se oli... ...jakut se nollassakin oli. Aa, tää tulee vastaan taas. Olinkin juuri lämmitellyt mukavasti. マテ<ス>ーシ<プ>ョンタワーとコン ola。 9 but...。 って言ったんですよなんだとお前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダメってる方がよっぽど有意義なんだよ<笑><思い> <laughs> んねえおけおられあらごすとしたもういっぺんいってみろ組長さんよ ここらで一つはっきりさせときたいんだがな俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ何風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろうそいつが俺の核ってやつだならそれなりに扱われねえとな あの気流ならまだしも、おめえみてえな、幹部に尻尾振るしか脳のね青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ黙ってみてなしのぎのお手本ってやつ、見せてやるからよ Kyhän se on saanut käännettyä tän tilanteen. Tää nyt menee aika samalla tavalla kuin jo kutsa nolla. Tää! Tää nyt menee aika samalla tavalla kuin jo kutsa nolla. a u t o a u t o p e l a s t o s 暴力団東場会3代目会長セラマサル氏の葬儀会場から届いた映像です詳しい情報はまだ入っていませんが一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました男性の身元はまだ分かって い, いません続報が入り次第お伝えしますテレビシア・ティアとしてインフォーマティてにヤクカスタンペラスってな あんた<笑>寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん伊達おれ…風間が あ, あ。無事かどうかも、今は。だが… 風間の言ってたその100億という意味ヤツは何をお前に伝えようとしていた分からないそうかダテさん何で俺を助けるようなまね4かあんたマルに 10年前の道島殺し。ほら<ペー>上の意向を無視して突っ走って結果一家下ろされて今はつまらねえ役じゃないとしてる。お前と同じ今じゃ組織の鼻つまみだ。やめたと娘も挨拶かして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。めっちゃ骨数ったじゃ。キリュー。 俺は今三代目のセラの殺しを追ってる。定かぜ<音>。あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には。東洋会の百億が消え、三代目会長が殺された。そしてさっきの騒ぎの中心はお前。大変な予定事件の動き出しただ。キリュカズマの出場を待っていたようにな。う<音>ん。持ってろ。<音><音><音><音><音> <笑>今じゃガキでも持ってるんだぜ俺は百億を探ってみるお前はそのユミって女かその2つの山は必ずどこかでつながってるお互いに協力した方がいいんじゃねえかそうだなわかったお前何か手がかりはあんのかいやとりあえず昔の馴染みに会ってみるセレナって店だ そうかマスター話は済んだもう店開けて構わないぜはいお前が無所に入ってる間に神室町も様変わりしただろああ馴染みの定食屋がなくなってたな千両通りにあった店かあそこは潰れてデートクラブになってそれも潰れてキャッチバーになってまあそれも潰れて あれ次なんだっけな